今うも愛知県から来ましたチョッキラクです見ての通り3人しかいませんが精一杯踊らさせていただきますのでどうぞ応援よろしくお願いしますましちょっと待ってくださいね大股の準備が 見てもらった通り、あのうちあの、竿の長さがこれ、9メートルです、多分どこのチームも振ってないと思うんで、もし機会があって、振ってみたいよってやったら、あの僕に声かけてください、全然振らしてあげますんで、OK かでは参ります。追求ごめん いはい、愛知県は千葉市から千気楽の皆さんでした。